皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月18日、バージョン 6.2 の最終日となりました。バージョン 6.3 に向けての仕込み作業はほとんど終わっているので、最終日はゆったりと過ごしていました。ポポレやキノコ山のオスモッコリにも会いに行けるほどのゆったり具合です。 バージョン 6.3 に向けて、バンマの塔で経験値の晴天をたくさん集めておこうかなと思っていましたが、この程度で勘弁しておきます。モンスターバトルロードの報酬に緑の常連金石が出ていましたので、10倍バトルでしっかり回収しておきました。その後に、もう一回緑の常連金石の報酬が出たので、これもしばらく寝かせて10倍バトルで回収しておきます。5個じゃなくて10個の方が良かったんですが、贅沢は言ってられません。 そして、バージョン 6.3 に向けての最終仕込み作業に入りました。レベル上限の解放クエストは多分ここで受注することになるので、いつものようにここでログアウトすることにします。バージョン 6.3 が楽しみですね。奇跡のカーニバル開幕に備えようと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。